23年春の番組編成期での終了が噂されているバラエティ番組キー、キー NG、NG& ンプリンスル。日本テレビ系。ファンの人気番組だっただけに、噂に胸を痛める視聴者は少なくない。そこで、これまで話題になった放送回からクイズを作ってみた。ファンなら全問い正解は間違いなし。答えは記事の最後。 とい、12022年5月7日の放送会で司令役の平野から英語で伝えられたレシピを頼りに料理を完成させるという対決企画を放送。お雑煮のお題を出された岸高橋山チームに対し、平野はある野菜について、ホワイトジョイスチックベジタブル、と英語で伝えていたが、その野菜は とい、222年4月2日の放送会で金プリのメンバーは瓦割り企画で対決。空手経験者の神宮寺が15枚中13枚の瓦を割ると、平野潮は瓦割り初挑戦にもかかわらず、素晴らしい結果を出してみせた。平野は何枚割った 問い、322年4月16日の放送会で長瀬角は三輪車競争や枕投げなど計3種目でそれぞれの達人と対決。これらは長瀬にあるものが足りていないことから、長瀬の真剣な表情を見ようと提案された企画だったが、それは何ヒントは気持ちです。視覚衝撃的な平野様の身体能力資格、問1の答えは大根。 大根は英語でジャパニーズホワイトラディシュノッドと呼ばれており、平野の英訳は間違いだったが、騎士と高橋は平野の説明を理解し、大根を選んでいた。三人の相性はぴったりのようで、その後も騎士と高橋は平野のデタラメ英語を次々に解読し、スタジオの笑いを誘っていた。四角、問いに、の答えは、15枚。 進行役の劇団一人からは、漫画の主人公だね、と、賞賛の声が上がっていたものの、平野自身は、どうやら成功するとは思っていなかったようで、怖い、怖い、と、自らの回帰をに驚きの表情を浮かべていた。近く角、問いさん、の答えは、負けん気。 劇団一人から負けん気が足りないと指摘されていた長瀬だったが、本人にそうした自覚は一切なかったようだ。そんな長瀬だったが、枕投げ対決では勝利にこだわる姿を披露。対決した達人が、放送では30秒ほどにまとめられておりましたが、中略1時間以上、尋常じゃない練習を決め込んでおります。負けん気は半端なかったですよ、などと、 放送されなかったモルトックンの様子をネット上に綴ったところ、ファンからは賞賛の声が相次いでいた。メンバー同士のわちやわちゃした姿を楽しめるとファンから好評だった。KNG&PNSL。本当に終わってしまうとするならば、残りわずかなだけに最終回まで目が離せない。近くドラマでまた平野仕様が見たい。